このビリー強いなーあと1台だけど回せる気しないとりあえず回そ、怖いなーうわーきたー雪だるまから出る気配ない 雪だるまでハイタッチしようとしてるのかも。雪だるま僕も入ろう。クローデットも入ってたのか。後ろついてきてる。僕やられてもいいからビリーとハイタッチしたい。あった。 この格好のままビリーに出会えるんだろうか ですよねー悔いはありませんまた雪だるま入った僕とビリーで遊んでる間に回してくれてたビリーがゲートまで開けてくれた 初めてキラーとハイタッチできて、楽しかったよビリーちゃん。